曲になります。赤プラで演奏いたします。じゃあ、山指の里をやります。えっと、演奏なしでやりますので、聞いてください。山。はい。里山に吹く風に。揺れる山。 山に吹く風に揺れる山ゆりトンボも情緒もほたるもみんな揺れる昔おじい 山百合今は幾千万の山百合の里里山に吹く風に揺れる山百合 里人もみんな揺れる<笑><笑>い終わりですありがとうございましたすいませんいろいろアクシデント発生です。 申し訳ありません。